皆さんはじめましてカレーヌクッキング犬子と犬尾です今回は私たちの自己紹介動画とチャンネル紹介動画になります最後までお付き合いくださ い, い, さい早速ですが私たちの自己紹介をさせていただきます犬子と申します私は元パティシエでした お菓子作りが大好きで、普段はお菓子を作るパートと、休みの日はお菓子作りをしていました。犬尾です。普段は会社員です。週末は撮影した動画を編集したりして過ごしています。私はお菓子作り。私は動画編集。それぞれの好きなことを合わせたのが、カレーヌクッキングです。 カレーヌクッキングは、お菓子作りが身近にをコンセプトにしています。YouTube では動画、ブログで作り方を紹介しています。Instagram や Twitter、Facebook もやっています。ぜひチャンネル登録お願いします。